じゃあ残り3ホールになりまして、はいまあ、さっきの集計でハンデ入れてプラス4ですで残りのホールが、まあ、ハンデ入れてバーディ2個とパー1個取ればイーブンなんですよ<笑><笑>ちょっと考えたんですけど、まあ、結構大変だなっていう、はいはい、ですが、まあ、ハンデはちょっと変えるのは良くないなと思って、はいまあ、代わりになんですけど、まあ、さっきまでコール打ってもらってたんですけど これをベスストボール、ルクランブルに し, します2人で打っていい方ボールを採用、はい、だからティーショットも2人打てるし、うん、セカンドもそう、もうもパターも2人打てるんでそれだけちょっと頑張ってバーディー2つパー1個、はい、目指してくださ い,、はい、ださいバーディー2つはいそうですよねもうここはショートなんでここで事故のよそうですよ、ね、にもうルール変更はないん で, で37ヤード打ち下ろし入れて ちょっとあるね。はい。うん、ドライバー。えー、んえー、本当。ああ、<笑>でも、だ、だちゃったら、もう。そうだね、いっちゃうね、きっちに。じ<笑>ゃ、ウッドだ。どか。出番か。テ立てるから。うん、そうだね。わ、ま、りやすい。うね、<笑>うもあの、下支えになってればいいんです、とりあえず、今日 の, の、今日のこいつの。 こいつのの実実績績は…チチョロ<笑>実績1のチョロロって感じでですす<笑>ユテティリティリきますでかなバーディーを取らないと。 いいいいと思います<笑>いや私はめ、はいね、ちゃくちゃそうですね。 やりですいやーチップ本当に本当にいやー前も一個はパーでもいいそうそうそうそうそうそう、うん、もう割り切っ て, 切ってそうですねそう皆さんの採用して難しい台。 うまいい ー, ー惜しいなと う, うん。 違う。もう普通に、まっすぐ行っちゃう。うん、ナイスです。耐えました。耐えました。はい。歌いました。パ、はい、デでなんとか。はい。すげえ、バーディーで<笑>バーディーバーディーで、<笑>いきます。あの、手前のバンカーの百七十三で、ピンまで。 220ああ。二百二十。二百二十。だからあの花道狙いですね。そうですよね。二、う、百、ん、打ち上げ入れて二百二十しかないの。は二百二十しかない。ですパワーポーで。これもバーディー。はい。そうだね。バーディー狙い。そうですよ。うん、うんう。うん、うん。二回目に私、手はパーってかくもんね。うんうん、<笑>そうです。あの方までが。あ、うん、の方まで百二十七。なるべく左だね。バンカー入れた。 吸い込まれましただいまちょっとドライバーはどうしてもやっぱおんぶに抱っこ抱こ込まっちゃう。うん 大丈ですか全然<笑>ここそうですよね周りに飛んだっけやばい、私こそ距離はバンカーの方が近いっうそうですよね、はい、きっと多分バンカーにすごい飛ばしてくれたんで、はい、バンカーに入ることはないと思いますなかなか真剣にグリーンを確認してましたね はい、五十五。<笑>もう、もう<笑><笑>、ね。上に行った意味が。<笑>はいほん 見学にん、ね、<笑>なって<笑>くいいいいいいいいいいやややややややややでですす<笑><笑>全く下れちょっと。 距いやいやいやいや。もう 何？すごい。何？何で結構長いよ。長い。すごい。これは撮り直し出しです。撮<笑>り直し出しで。もう。ー<笑>すごい。いやー、やりましたね。見せますね。あ、もうずっと お, お笑い担当かと思ってたんですけど。<笑>えー、やるとこやる<笑>。いやでもパター距離感が本当すごいですよね。いやよかった。本当。おおすごい。 うわこれは面白い最 終, 最終です最終ですおもくなってきましたなんとかここまで、はい、来ちゃいましたね来ちゃいましたなんとしのいだねさっきのね、はい、ナイスパットですありがとうございます<笑>さすが席がまたでここバーディーで目標達成目標達成天城フゲットですト取ります <笑><人生><笑>は い, <笑>い。しかもな、まあパー4だけど結構短い。そう短め、ここも短めでアバリン2ホール優しい感じで良かったです、はい。本当ですね。うん、ちょっとあのロングのホールで私がやらかしてしまったことが始まりでおかしくなっちゃったので<笑>ここは頑張ってバーディー取りたいと思います。いいところに置いて次が打ちやすいところに行けるように頑張ります。 ただただ足を引っ張らないで、頑張りそうだ本当に決めるとこ決めるか。うんうんうん、<笑>決めるとこ決めるで、ちゃんと私も頑張りたいですました。はい、さあ、運命の最終ホールです。 大丈夫バンカーじゃないありがとうございま す, <笑>います私は思いっきり左を向いて停車を使ってフェアウェイに出す作戦できます<笑> は, はい どっちなんです右ラフ見えなかった全然、うん、あ、右ラフ<笑> 1 0ヤードの杭の前あかわいいもうちょっとギラギラですめっちゃいい当たりしてたんでねよし、まだ可能性はありがとうございます<笑>いつもいつも<笑>やっセランドが多分百台かな、まあ、相手の<笑>よくわからない<笑><笑><笑><笑>はい。ここで相手のよくわからないですけど 56でバカ、うん、いや本当にごめんなさい大丈夫です本当に大丈夫ですとかく56ですよねあもうやだプ<笑>レッシャーだけを与えてしまいましたねだから15ぐらいかな手前だから。 狭い手前すぎてもあれかちょっと私左に行きやすいので右向いて打ちま す, ますやばいナイス<笑>ナイスです全これスインを狙わないと いいいいいやっったらめめちちゃくちゃくう、ね、ー普段だったらうははは行ってみままままししょこすす強かこまります強めですね。 <笑><笑>強いないなははい。<笑><笑>い<やー笑>はい ま あ, ナ イ, あナイスパーですよ は, は,、ね は, はい、はダブルスやって最後の3ホールは。 ちょっと内容変えて結果的にはちょっと一致当たらずでそれ最後の最後で<笑>だからワンオーバーってことですねフンでありの<笑><笑><笑>ですね<笑>はい<笑>まあ美羽ちゃんがね い, そういい経験になったっていうことでそうだね めちゃくちゃ悔しい初めて悔しい思いをしてます。泣いたもんね。泣いちゃった。<笑>った<笑><笑>ああカメラ外で泣いてたんですね。うまいね。次はもちょっといい姿を見せれるように、はい、頑張ります私も。はい。まあちょっとアマゾンギフトは、ね、お預けですね。次またはいあの、はい、こんな感じの企画で、はい、ぜひゲットお願いします。はいはい。それに向けて頑張ります。はい。頑張ります。 じゃあまあ、そんな感じでちょっと今回の動画は終わりにはいなりますはい、はい、じゃあまあこの動画がいいなと思いましたらまあぜ是、まあいいね」とかお願いしますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます